議長、皆様、創設75周年の国連で、9月16日の総理就任後、初めての演説ができることを光栄に思います。新型コロナウイルス感染症による未曾有の危機は、ともすれば分断と隔絶に傾きがちな国際社会を連携へと引き戻しました。過去75年間、多国間主義は、 課題に直面するたび強くなり進化してきました今回の危機も協力を深める契機としたく皆様に連帯を呼びかけたいと思います議長日本はウイルスとの戦いにおいて官民の知恵を集め国内外の人々の健康と安全のために最善を尽くしてまいりました感染拡大と防止と両立させながら 社会経済活動の回復を進めています。その経験を踏まえて申し上げます。この感染症の拡大は世界の人々の命、生活、尊厳、すなわち人間の安全保障に対する危機であります。これを乗り越えるには、誰一人取り残されないとの考え方を指導理念として望むことが極めて重要です。一人一人に着目する 人間ののの安全保障の概念はここ国連総会の場でで長年議論されてきた考え方であります議長、今回の危機に際し、人間の安全保障の理念に立脚し、ユニバーサルヘルスカバレッジの達成に向け、誰の健康も取り残さないという目標を掲げることが重要と考えます。 まずはこうした目標を皆さんと共有したいと思います。その上で、日本として以下に述べる3つの分野を中心に、各国とも協調しながら、国際的な取り組みを積極的に指導していきます。第一に、新型コロナウイルス感染症から命を守るために、治療薬、ワクチン、診断の開発と途上国を含めた 公平なアクセスの確保を全面的に支援していきます。国際的枠組みが成果を上げるよう、国際機関を後押ししています。特許権プール枠組みも提案しています。とりわけ保険分野では、官民の連携が不可欠であり、日本としてもしっかり進めていきます。第2に、次なる健康基地に備え、 これまで以上に途上国での病院建設に力を入れるとともに、機材の整備、人材育成などを通じ、各国の保健医療システム強化を支援していきます。ASEAN では感染症対策センターの設立、アフリカでは疾病予防管理センターを支援していきます。アフリカにおいてはテカドを通じて長年行ってきた 保健分野の人材育成や施設整備などの取り組みが進化を発揮しました。日本が設立を支援し、検査技師の育成に協力してきたガーナの野口英夫記念医学研究所は、ガーナの PCR 検査の最大約8割を担うコロナ対策の拠点となっています。第三により幅広い分野で 健康安全保障のための施策を講じていきますこれからも水・衛生や栄養などの環境整備を含め協力の手をやめません日本は今回の危機に際し 1,700 億円を超える医療・保険分野での対外支援を実施していますこうした施策と並んで 打撃を受けた経済の対策が不可欠です。日本は途上国の経済活動を支えるため、2年間で最大5000億円の緊急支援演者款を実施しています。経済を再活性化する基盤である安全な人の移動を実現するためにも、ワクチン、治療薬の普及にしっかりと取り組みます。制約が生じる中でも、 自由貿易を止めないとの考えから WTO 改革や各国との経済連携協定を引き続き推進します困難に直面した時こそイノベーションが生まれます日本自身も喫緊の課題としてデジタル化に取り組んでいく考えです今新たな時代の人間の安全保障の考え方に立って様々な危機を乗り越え SDGs 達成をはじめとした地球規模の課題への取り組みを加速する、そのために私は世界の英知を集め、議論を深めていくことを提案をいたします。議長、今後、コロナからのより良い復興を遂げ、SDGs が達成されたしなやかで強靭な環境と成長の好循環のある社会を実現していく必要があります。未来を担う子ども、 若者の教育や女性に大きな影響が出ていますすべての人を包摂するより良い社会を作るために三点私の考える重要事項をお話しします一点目は国連と多国間主義の重要性です国連は危機への対応にすべての関係者が建設的に関与し透明性を持って連携する場であるべきと考えます これまでの国連の活動と、尽力に敬意を生じつつ、国連には中立、公正なガバナンスが一層求められていることを申し上げます。感染症対応に鍵となる WHO は、検証・改革によって必要な知見を一層 適, ず適切に活用できます。このの信念の下日本は 憲章改革に協力をしてまいりますますた創設75周年の今、21世紀の現実を反映した形での安保理改革を含め、国連改革は待ったなしの課題です。第2に、今回の危機のために、国際の平和と安全が損なわれてはならないと確信します。PKO や平和構築における 国連の取り組みは引き続き不可欠です。日本は積極的平和主義のもと、これまでの経験を生かし、制度、能力の構築分野で取り組むなど、平和構築委員会の場を含め、平和の持続に貢献していきます。アフリカやアジアの諸国と協力してきた PKO 要員の能力向上も続けていきます。第三に、不確実性が増す状況において、 法の支配への挑戦を許してはなりません。SDGs にも、我々自身が明記した法の支配は、国内、国際を問わない、秩序の基盤であり、国連の寄って立つ精神そのものです。来年3月には、オンライン形式も活用し、国連犯罪防止、刑事使用会議を京都で開き、法の支配推進を後押しします。 日本は世界的な法の支配に基づく地域の平和と繁栄の礎である自由で開かれたインド太平洋を推進していきます議長北朝鮮にある拉致問題は国際社会の重大な関心事項です私自身もこの問題に長年取り組んできました今年拉致被害者の ご両親お二人がお亡くなりになりました。必死に救出活動に取り組まれながら、最愛の子供との再会を果たすことなく、旅立たれたご家族の思いを想像するだけで、胸を締め付けられる思いです。拉致被害者ご家族がご高齢となる中、拉致問題の解決には一刻の猶予もありません。日日本として日朝、 平壌宣言に基づき、拉致、核、ミサイルといった諸懸案を包括的に解決、不幸な核を生産して国交正常化を目指す考えに変わりはありません。日本の新しい総理大臣として、私自身、条件をつけずにキム・ジャムン委員長と会う要因があります。日朝間のみのある関係を記していくことは、日朝双方の利益に、 合致するとともに、地域の平和と安定にも大きく寄与するでしょう。あらゆるチャンスを逃すことなく、全力で行動していきます。本年は最初の核兵器の使用から75年が経過した年であります。広島、長崎が繰り返されてはならない、この決意を胸に、日本は非核三原則を堅持しつつ、核兵器のない、 世界の実現に向けて力を尽くします国際的な核軍縮、不拡散体制の組織であり、今年発行から50年を迎えた核兵器不拡散条約の維持・強化の重要性を改めて強調します。人命を救う軍縮とされる通常兵器の軍備管理、軍縮にも 国際社会が一丸となって取り組んでいかねばなりません。議長、来年の夏、人類が疫病に打ち勝った証として、東京オリンピック・パラリンピック競技大会を開催する決意です。安心・安全な大会に皆様をお迎えするために、今後も全力で取り組んでまいります。ご清聴ありがとうございました。